足痩せしたいけどなかなか変わらん。スクワットやるけど前ももばかり効く。マッサージをしても筋肉質な足。原因は体幹部の低下、もも裏の筋力の低下によります。今回のメニューを行うことで足痩せができる。お腹がへこむ。代謝が上がって脂肪が燃えやすくなります。一緒に頑張りましょう。足を大きく開きます。つま先できるだけ開きましょう。かかとを浮かせたら少し膝を曲げて体を持ち上げて。 またかかとを下ろします。あと見ながらやってください。できるだけ足を開いた方がいいです。かかとが浮くかどうかなっていうぐらいの足の幅です。ふくらはぎ痩せにも効果的です。 オッケーです今度は片足まっすぐ反対の足はつま先を開きましょう足首から膝が飛び出ないように足の幅を広げて膝を少し曲げますこのまま横に倒れますあと横に倒れたら戻りましょう少し膝曲げて倒れる曲げてる足の内転筋に効いてたらばっちりです曲げたら倒れる 戻したら伸ばす今回は少し難しいですが効果的なメニューになってます最後までやりましょう、OK、反対も一緒です少し膝曲げたら倒れましょうスタート膝が飛び出てしまうと前腿に効いてきますので 足首よりも膝が少し内側ぐらいです上半身を倒して曲げてらしる足のもも裏に負荷をかけましょう OK です両足つま先まっすぐで少し膝を曲げましょう胸を張って体を遠くに持っていく感じで前かがみですスタート 腿の裏が引っ張られる感じがあればバッチリできてます。膝があまり曲がってしまうと前腿に効きます。ほんの少しだけ膝を曲げて上半身を遠くに持っていく感じで胸張ったままです。 えー、少し膝を曲げて骨盤をぐっと起こす練習をしましょうスタートグッとおへそをね上向ける感じグ ッ, グッとグッとお腹をへこませながらおへそを上向けるイメージで。 丸めながらお腹を引っ込オッケージ、okay、片足前に出しましょうそしたらつま先をキュッキュッと股関節から開く感じで動かしましょうタート足が細くならない人の原因っていうのはほとんど胴体部分の筋力の低下によって股関節が開かない骨盤が下がってしまうことに原因があります しっかり根本から改善することで早く足は痩せます足の上に行うことで代謝が上がりますので全身の脂肪が燃えやすくなりますはい OK 反対も一緒です行きましょうスタートくっ く, くっとつま先開きましょ う, うこれ足出してる感じです難しかったら反対の足も上げてもいいです 何度もこの動画をやってください早く足が痩せます男性も足のメニューをあまりやらない方はねこういったメニューから始めるとお腹もへこみます OK はいつま先開いて少し膝を曲げましょうこのまま体重を右左ってかけましょうあと上半身をね左右に入れる感じで波になったような気分でね 動きましょうそうすることでいろんな足の筋肉の部位をね下から上下から上って使ってますんで同じ場所ばっかり使っちゃうとね太くなりやすくなりますから使う部位を動かしながらねまんべんなく使いましょうはい OK です片足まっすぐ片足開きましょうまっすぐにつま先向けてる足を少し曲げますこれで前かかる 行いましょうスタート前かがみになるメニューはどれも膝を少しだけ曲げて上体を遠くに持っていくイメージで前かがみですするとまっすぐ向けてらっしもも裏お尻つま先開いている方の股関節を開く力がつきます、えっと、胸張ったまま オッケー反対もですつま先開いてまっすぐの方を曲げるいきましょうスタート遠くに持っていくページ腰がね丸くならないように胸を張ったまま上半身を向こうに持っていきます 足とつま先を開きましょう交互にかかとを上げていきます足の甲を出す感じですスタートお尻がね後ろに出ないようにお尻前に出しておきましょうこれでねふくらはぎの位置が上がってふくらはぎがね小さく丸くなりますんで ちょっとふくらはぎがね痛いかもしれませんがこれはストレッチかかってるんで大きくなることはありませんオッケーつま先と足を大きく開きましょう膝の上に手を置きますできるだけ足を後ろに開いて上下に揺れましょうこれでね股関節と内転筋をね伸ばしてる感じです手を下につけるんじゃなくて後ろに引っ張るイメージ できればね肘伸ばしてつま先もしっかり開いてもうこのこんな感じ OK 片方のつま先まっすぐで反対足はつま先を開きます開いた方に体を向けましょうこれで前かがみあと。 前に上がったら戻ります曲げてる足もボウルが効いてたらばっちりです膝が出てしまうよって人は足をもう少し広げましょう足首よりも膝がね手前にくるよりこれで前から全部曲げてる足がね効いてますはい OK 反対も一緒です 行きましょうスタート膝が出ないように足首よりも膝が内側です曲げて足で踏ん張る感じそしたらもも裏を使います Okay、ラストは足をねブラブラしましょうスタート足をねこうやって振ることで筋肉がね緩みます結構マッサージをねしてもねもみ返しとかストレッチをしてもね伸ばしすぎて翌日筋肉痛とかありますので一番いいのはねこうやって揺らすことがね一番力が抜けます はい OK、できる人は毎日やってみてください足が細くなりお腹がへこみ体型が変わってきますやってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください